よしゆきです。んなんだこの飛行物体は。やばやばい、きたきたきたきた、落ちてきた。グザ。グリコ。グザ。 いちごンチザクザクと甘酸っぱいグリコグザッキーいちごクランチ買ってきましたフリーズドライのいちごと。 豆フレットクランチをチョコレートで固めた一口サイズのチョコスナックですザクザクと甘酸っぱい美味しさをお楽しみください楽しんじゃいましょう 分かるか。間違えちゃったよ。お、お。箱。開けました。でっかい。袋が。一個ですね。 お風を開けましたおそうですね綺麗なピンク色ですかねなかなかサクサクしてそうな見た目ですよいただきます このフリーズドライのいちごの爽やかな酸味ですかあ、いいですねこのさっぱりとしたまあさっぱりとしたっていうかこのいちごのこの軽快な酸っぱさっていうかね、うん、あとこのクランチのザクザクした感じもありますね うん、この白い透明なのがゴーフレットクランチってやつですかねあーでもこのクランチがねザクザクしていてでフリーズドライのイチゴもなんかサクサクした感じでああんかうん そして軽快な歯触りですね。うんうん、あと、この最後の。いちごの酸っぱさが、こう爽やかにこう残る感じねいちごの酸っぱさ。 のゴーフレッドクランチのザクザク感そしてチョコレートが少しいちごのチョコレートがあって最後にこういちごの爽やかな酸味がささっと溶けていく感じですかねあやっぱりでもこのフリーズドライのいちごのサクサクした感じがよく出ていて。 いやこれはなかなか、うん、いいですね。うん、以上グリコグダッキンイチゴクランチでした直射日光を避け28度以下の涼しい場所に、 保存してください、うん、また具酒が空を飛んでいる